乗ります飛行機おすごい あ, ーありがとう<笑>今から成田空港にクをります。久しぶりです。はい。<笑>しま す, こんにちは違います この人は空港でパソコンの電源を切ってます。受ける。乗ります飛行機。はい、おすげえ。おー。 おきれい。<笑>すげえ<笑><笑> 花花で本のジャパン。ャ本ンジャパン。ャ本ンジャパン。ャ本ン。ジャパン。今からバーチャパン。 Yeah. カラスミ yeah. お父さんやってる う, っきーーい<笑>うれしい。うれしいうっき<笑>